いやー皆さん今日ジオ見ました仮面ライダージオディケイドでできましたねかっこよかったえディケイドなんですけどなんかあのディケイドライバーがなんか白からピンク色になってましたよねあれがねちょっと前回から前回のあの予告編から出てきてでちょっとあ の, あのディケイドライバーが気になってたんですよねもしかしたらこれ 商品化されるんじゃないかと思ってでなんとこのディケイドライバープレミアムバンダイから発売にできましたーで、僕ちょっと発売になって知らなくて後輩から聞いたんですよねこの情報を2018年12月2日9時から予約受付開始で「仮面ライダージオー」デラックスネオディケイドライバーマジでめちゃめちゃテンション上がりましたねこれ。 出るんかいと思ってね、まあ、前回のねディケイドライバーはディケイド牙電王カブと響きブレイドファイズ龍旗アギトクーガまでしか収録されてなかったんですよねカードがディケイドライバーは、えー、と平成1期のライダーカードしか付属されてなかったんですけど今回ネオディケイドライバーはね平成2期のライダーのカードも 入ってますダブル・オーズ・フォーゼウィザード・ガイム・ドライブ・ゴースト・エグゼイド・ビルド・ジオああジオも入ってんだねでファイナルアタック・ライドもちゃんとダブルからジオまで収録されてます欲しい値段が9180円まあ デラックスだよね。デラックスにしてちょっと高いかも。でもネオディケドライバーだからね。予約したい方は、あの、下の方にですね、概要欄にリンク先貼っときますんで、よかったら予約してください。もちろん俺は、ポチっちゃうぜ。